ひらみつまさひろと申します、えー、今仕事はプログラマーですねをやっておりますこの場には、えー、前回も私は参加したんですが一、まあ、つは前回優勝できなかったで私は負けず嫌いなので今回優勝したいっていうのが一つありますあともう一つは前回の参加者の中でビジネスパートナーを見つけることが優秀なビジネスパートナーを見つけることができてそれ以外にもかなり つながりができたので、今回もそういう人の部分ですね、素晴らしい人と出会えるんじゃないかという期待で参加しました、えー、現在のワークスタイル、あの自分の働き方を教えていただけます現在のワークスタイルは、今、あのサンフランシスコで、えー、と LLC のメンバーに入っていて、まあ、そちらの仕事とかを、まあ、日本と時差があるので、夜中にスカイプでミーティングしたりとか、やりながら、日本の会社でも働いています。 理想のワークスタイルはそうですね理想その時間とかに縛られることがなくて日本の会社っていうのは何時に出社して何時に退社すればあもうなんていうんですかねま あ, ある意味何をしてても仕事をしてなくてもお給料が出るっていうスタンスなんですが うん、なんかそういう最低賃金保障というのも、まあ、あ, るある意味、大切だとは思うんですがもっといい意味での裁量労働制ですねいい意味での本当のフレックス性みたいなものがもっと導入されればいいんじゃないかなとは思ってますね私の働き方としてはそ の, その場所にいなくてもやはりど こ, にどこの国にいてもちゃんと働くことができて今、スカイプとかで会議とかもできるのでそういうものをもっと、まあ、いろんな会社が、まあ、もっと認めて一般的に取り入れて、えー、くれたらもっと。あの まあ、オープンにに仕事できるるようにななのかなとは思ってますね、うん、あの理想の働き方と今の働き方のギャップがあるとしたら、はいえっとまあ、2つあって、1つは日本企業が理想の形に追いついていないということ、まあ、サンフランシスコのベンチャーとかっていうのはそんなに定時とか守らないんですよね、作ればいい、えー、それに対して、まあ、日本企業は結構、まあ、形に捉えるところがあるんでねっていうのが1つと、あとは私自身が今、の収益の、えー、メイン。 をあのシリコンバーレではなくて日本からの収入の方がまが、あ、今、多い状態なので、まあ、私自 身, 自身のまあワーキング の, その、まあ、国的なところですよね、どっちで一番仕事をもらっているかというようなところと、まあ、2つ、まあ、理由があると思いますね、うん、理想とするワークスタイルをこれから手に入れるためには必要なもの、例えば個人の資質だったり、社会構造、はいえー、だったり、えーと、テクノロジーだったりというのは何が必要で す, そうです、ね、1つは あの会社を大きく1つ当てればサンフランシスコに堂々と凱旋してそのワークスタイルっていうのは達成できるかなというのはもちろんありますねやはり日本で仕事していると何かしらこう受託だったりとかあの大きな企業がすごくお金を持っている国なのでそういうところにあのパラサイトしながらまあ個人事業にしたとしても生きなきゃいけなくなってしまうのでまもっとまそうですねグローバルで勝負するような会社を起こして iPhone アプリなりウェブサービスなりで起こして、サンフランシスコに移住するなり、好きなところで働くなりっていうようなことをする必要があるかなと思ってますね普段から心がけていることは、どういったことですか、普段から心がけてることは、確率とえ球の個数っていうことを心がけていて、自分がやっているビジネス、最高でもやっぱり最か成功率って 30% を超えない。 まあ、よく言われてますけれども、それが例えば 10% なんだったら10、10% まで確率を上げたビジネスを10個同時にやれば100、100% 当たりますよね、それをすごく心がけていて、スピードというか、平行作業ですね、自分一人で全てやらないっていうこととか、いろんなことが必要になってくると思うんですが。働き方に関して、医師のロールモデルのショーン・パーカー。 ショーン・パーカーは映画ではすごくイケメンであるのと、彼はあの私とタイプがすごく近くて、経営者として成功するタイプではないんですね、いろんな勝ち馬と呼ばれるものを見いだして、それをまあ彼の力も使って成功させる、ベンチャーキャピタルも引っ張ってくる、プロモーションするのがすごくうまくて、最終的に彼もそこから多くの利益を得て、共存していくっていうような、彼みたいな働き方がすごく理想的ですね。